のこいちゃん<笑>というわけで、はい、小泉一馬トークチャンネルです。1億3000万、小いちゃんズの皆さん、お久しぶりでございます。でね、あの今日小泉一馬はね、議会の議会に対する政策説明会っていうのがありましてね、長野市の政策、こんなふうにしていきたいということで、今日は新年度予算についてね、説明を受けてきましたが、その前に、えっ、ー、とね、議長さんにね、 ちょっと申し入れしてきました。で、俺とね、もう一人あの、無所属の議員で、西村優子さんっていう人がいるんですけど、あのなんで200キロ、そんな2人でね、並んで、はい、手を出してきましたよ。で、何かっていうとね、長野市議会、どうも透明度低いんじゃないのもっとシースルーにしていきましょうよっていうことで、お願いしてきました、申し入れしてきました。 どういうことかっていうとね、これ前にもね、ちょっとお話したと思うんですけど、こんなのね、お見せしたじゃないですか、品前新聞の、えー、一面トップでね、全教、全教議会っていうものが、対、え、外、ー、の市町村の議会では持たれていて、で、その行政のね、政策の説明、協議、調整の場として使われているんで、それが公開されている議会がね、もう半分以上大半だということで、 えっ、ー、とね、県内の19市のうち16市が原則公開でやってますよねっていうことだったんですんが<笑>あの、長野市の場合はね、それとちょっとね、外れてるやり方をしてるよねってことを話したと思います。長野市はどうやってるかっていうと、あの、政策説明会、ね、さっき言ったように今日やりましたけども、非公開、傍聴させない、非公式、議会の日程にない、 全員協議会じゃないんですよねでだから、あのー、なんだかよくわかんな い, <笑>いことを市民の知らない間にね説明を受けて、俺たち、あのたちて議員は市民の知らない情報を市民の知らないうちに行政から頂戴しているのはそれはどんなもんなんだっていうことなんですよ。でそれはやっぱりね、他の議会でやってることなんだから長野市議会だってできるはずなんですよね。まましょうよってついてはね、ま、ず あの長野県内の実態ね、この記事だけだとねこの、このグラフだけだとね、よくわかんない、よくわかんないから、調べるところからやって、ほんで調べてみた結果ね、やっぱり長野市、もうちょっとね、努力しなきゃいけない余地があるっていうことなら、やりましょうよということを、今日は西村議員と申し入れました。でもしかするとね、あの取材も来てたんで、明日ね、 新聞とか載るかもしれません注目して見ていてくださいというわけで皆様に愛される開かれた議会かっこいい議会小泉一馬を目指していきます応援してくださいありがとうございます